ましてさえないヒロインの育て方加藤めぐみ役の安田清野ですどうぞ<笑>そしてはいこんばんはー霞ヶ丘歌俳役の茅野愛ですお願いしまーすいえいえいはい今日はね、うん、あの三人娘的に言うと大西ちゃんはあれー<笑>いつも、ね、いつ も,、ねいつもね ですけ ど, どうしちゃったのかしら欠席ですがまあ土曜だからねそうですねしょうがないよねそうしょうがないですよ事情が事情がと事情が多<笑>分レギュラー的にそ ん, なのねーそんなわけで飲んで飲んでと言っていいのかこの二人が揃ったわけなんですけど、うんはい、はしご酒ということで楽しくお届けしていきたいなと、うん、はしごするの、はい、は, しごはしごっていうかめっちゃおしゃれなお表参道のカフェかみたいな感じのね、えー、ブックカフェかなみたいな こんな素敵な収録空間になるとは誰も予想してなかったんですけどねえ。はしご酒っていうと、なんか提灯とかのイメージだったけど。ね、赤提灯みたいなね。そういうのもやってみたいけどね。<笑>確かに。でも今回この素敵な空間でお届けしますよ。はい、でお届けしていきたいと思います。うんえー、劇場版さえないヒロインの育て方フィーネ。さやかのはしご酒インニコ生お送りしてまいります。よろしくお願いします。いますはい。 ニコ生、ニコ生といえばですね、うん、去年のクリスマスイブ以来なんですけど、うん、その時ですね、かやなさんなにヤスの一人クリスマスをですねさ<笑>やのニコ生と共に過ごしまして<笑>、うん、なんかその時は なんだろうソファーとかソファーがあソファーだソファーが<笑><笑>、まあ、ローテーブルがあって、うん、そこにペタンと座っておうおうその後ろにね素敵なクリスマスツリーを用意してもらったりしなが ら, らいいな皆さんのお便りと一緒にねおししゃべりした、うんソロなんかね、さっきコメント見てたら<笑>、はい、今日はキヨの遅れるかなみたいな書いてあったけど<笑>なんかあったのその時はどうだったかな。 歯磨きして遅れたとかかな。ヤスノちゃんっていつもさ始まる一分前二分前ぐらいになるまでいないもんね。そうですね。今日もね。二分前までトイレに行っててシ今日だって映像が流れててあ始まったなって思ってる時まだヤスノちゃん隣にいなかったから。<笑>そうですね。これで始まったらどうしようかなって、はい、みんなが待機待機始まるって言ってる時私ここにいなかったです。<笑>歯磨き気ちいいとかね。<笑> 言われてるけど、はい、ちょっと、ね、今日はオンタイムにここにいるので当たり前なんですけど萱の<笑><笑>さんのおかげで今日はは、ね、素晴らしく回っていくと思いますので皆さん安心したはい3月3日、うん、ひな祭りということでひな祭りといえばどうですか、さんおうちでおひなまと。 飾あ飾ってるよ あ, あのちゃんかねそんな、うん、あのすごいやつじゃないよ何度もあるやつとかじゃないけど、はいはいはいはい、あのおだいり様とおひな様ちゃんと並んでるやつを家に、うんうんうん、テーブルに置いてある、はいはいはいえー、じゃあもう今日今年も飾ってあるんですか、うん、あとね毎日甘酒作って飲んでるから毎日ひな祭りみたいなもんなんだけどもうね、はい、酒粕が好きすぎて酒かすでも今思えばね、うん、まあずっと酒粕が好きだったの子供の頃からずっと酒粕が好き。 も、ね、う子供の時から飲んで呼び込むんだって<笑>いうこと。そうですあのよくねお砂糖つけて、はいうん、酒粕食べてたから、あまあだから大人になっても味覚は変わらないってことですよ。酒粕ってその単体でこうペッパクパク食べられるものなんですか？うん食べれる美味しいよ。そうなんですね。でも砂糖つけて食べる<笑>食べ方。<笑>子供の頃はね、うん、まあアルコールそうねちょっとだけ入ってるかもしれないけど。<笑> 私にとっては大したアルコール入れよじゃないから大丈夫。はいはいはい、もうすごい。あれあれよくほら毒もさそうやってちょっとずつ取ればああみたいなね。クノイチとかがやるやつですねそうそうそう<笑>ああ。ああいうやつよああいうやつ。カノさんは幼少期から竹に対する体勢をつけて育って。いやこれ生放送だったな。<笑><笑>みんなの反応もすごいいい感じ生放送だったな。もう幼児から教育がそうなんだよ ね, だよね。もうクノイチめっちゃ笑われてるけど<笑>。<笑> 英才教育ですもん。<笑>英才教育でなんだっけ、ごめん、ごめん、話がねいやいやひな。ひな祭りの<笑>そうそうひな祭りがおひなさま飾ってましたかみたいな。どう、やす野ちゃんはなんかひな祭りエピソードっていうか。う, ちはあるもう小学校の低学年の頃、うん、なんか引っ越したんですけど、うんうん、そのすごい、の小学校途中までおばあちゃんたちと一緒に宮城に住んでいて お, おばあちゃんと住んでたときはなんかおばあちゃんが、あれ、なんだっ おばあちゃんの嫁入り道具だったのかな、とりあえず結構ちゃんとしたおひなさんも実は田舎にはあって。うん、それを三月三日にはなんか一緒に並べてっていうのはやってましたね。もうあのポジションとか全然覚えてないんですけど、うん、おばあちゃんとらそういうことやってて、おばあちゃん、ね、今も元気ですよ。おばあちゃ ん,、うん。はい、でも東京に来てからは私もかやのさんと同じあのおだいり様と。おひなさ ん,、うん。まあでもそうなっちゃうよね、なかなか。 こう、うん、あのね大きいし ね, う ね, 持ちのねう場所には ね, ね一畳分ぐらいもまるまるが山みたいになってたのでそっか ね, ねでも飾れるのは嬉しいです、ね、うよちっちゃくてもねそれこそあの子供の頃は給食とかも嬉しかったなあ給食 ひな祭りの給食って特別じゃなかった、はい、あの小袋がついてましたねえ何小袋小 袋, 小袋って何何何？になにトであっく<笑><あの笑><笑>いやいやそれはわかるよ<笑>小袋とかま<笑> CD かわかんないけどついてないわな ひ, ひなあられのあひなあられの小袋ねよく小袋っていう言葉だけをチョイスした、えー、ついてませんでしたなんか給食あれあれあったかな、ね、ついてた 東京でもついてた確か。しらし寿司が出てた記憶はあるんだけど、ね、うん、はい。あとほら、まハマグリは使えなかったと思うけど、はい、お吸い物とみたいな印象があったよ。えー、お吸い物えハマグリの吸い物はひな祭りのその鉄板的なやつなんのか？そうだと思う。それとええそうなの？え違います？ってる人ってる人。そうそうなんでなんで誰もいえこれはカヤノケの？ え<笑> そ, んそんなことなく、ね、そん な, ことないか？そうそう。ひしもちもそうだろうけど、あもね、もみんなわからん。地域によりますとかすごい普通に言われてるけど、もしかしたらトラディショナルな知識だったかもしれないですね。ハマグリ。あるの？そういうものって私飲んだことなかったな。そっか。まあ、まあ、地域によるんだな。うん。そうですね。神奈川さん。そうなんだ。<笑>じゃあやっぱお家によって違うんだね。<笑>うん、な, ねなんかこの台本にですね、この<笑>。 ひな祭りとは、うん、女の子の汚れを洗い流すためノンアルコールの甘酒を飲む習慣があったりしたと、うんえー、けがれを洗い流すために甘酒飲むの薬落とし的な 意味 な, んですかね、なるほどね、なんか1年の女の子を清める日みたいなじゃあ、私たちも洗い流そうよ、洗、はい、い流すしかないですね、<笑>汚れを洗い流そうよ、う甘酒なんて、甘っちょろいことはあ、そうそう、私たち大人だからね、そうです、うん、立派な大人になりましたので、うん、そんな私たちのために、本日、スタジオにはアルコールバッキバキのお酒が用意されています。<笑> すごい。いや、すごい。まだ、ね、まだ6時なのに<笑>まだ6時過ぎたところですよ。どうアルコールバキバキなのかっていうのが私あの台本読んで気になってたんですけど、何アルコール消毒をしてくれってことなの？<笑>私たち、喉ははい。今回ね。さやかのはしご酒という名前がついているくらいですから。うん もさっきから話してますけど、うん、ご存知の通り私たちはお酒大好き女子 で, ー す, <笑>でーす。ですですです。早飲みでーす。<笑>名前みたいになっちゃってるけど、<笑>ということでね。 たくさ ん, んよ、ね、しこだま飲んで酔っ払うときは酔っ払っていいニコだまということで、うん、はい、はい、やったそんなねかやのさんがお酒をたしなむ番組かや飲みではですね<笑>すいません宣伝までしまっちゃって、はい、チームさえかののみんなでお邪魔したこともありましたねそうなのよありがとうあの時は本当に、はい、もう2年2年とか経ちますよねちとの。1年とかじゃない2年ぐらい結構経ちました<笑> ピンとり、笑って、自分顔真っ赤だなという思い出なんですけれども。あった ね, あったね、また行きたいな。劇場版あるから。はい、やれたらいいよね。秋にね、うん、ある劇場版に備えて。ね、ま、お茶もできたらいいななどと野望をたたえつつ、うんうん。今日もお酒は飲みます。やった。気持ちよくなるでしょう。でも、安心してください。<笑><笑>今日もしっかり、えー、今年の秋に公開されます。劇場版さえないヒロインの育て方フィーネの新情報。 ご用意しております。いということで、待っててくださいね、うん。それを最高のおつまみとして、ぐいぐいじゃ飲んでいきたいなと思います。うんうん、は, い、はい、それでは劇場版さえないヒロインの育て方フィーネ。さやかの梯子酒インニコ生、どうぞエンディングまでお。お付き合いください。 改めまして皆さんこんにちは安野清野ですはいかやの愛です、はい、<笑>のんびりするね<笑>こののんびりのんべえ二人でですね、はい、早速のんびりのんべえってひどい言葉だな、ね、褒<笑><笑>め言葉だと思っていただきたく<笑>はい早速ねこちらにご用意いただいた日本酒ですねや っ, ちょっと開けていきたいなと思うんですけれどもかやのさん どうするどうしますよねするいっぱい目何いく、はい、だってさ、これすごい嬉しいのはさおチョコがさ、はい、こんなにいっぱい用意されてるということよ皆さんにはよく見えておりますでしょうか種類がね、おチョコの種類もねえ、なにこれじゃ全部飲み比べしていいってことですねやった<笑>ちゃんと私これ入れるねチョコ変えて飲めるへ、ね、えなん、えー、ですかそれはキリン山キリン山で春のお酒ですねピンク可愛 い, いアルコール度数はちなみに十五度十五度 なかなかまあ日本酒としてはまだ優しいかな<笑>い感じのじゃあそのお隣も見ていいですかこちらこれは初めて見ましたね見えます草原というお酒らしいです生原酒これがいわゆるそのバキバキの一本えそんなに度数が高いのはいこれ強いですよってなんか始まる前にああ精米分は 65% のアルコール分 二十。20は確かに高いね。二十ですよ。二十三枚ぐらいこっち五十八だって。あ、あれ、千枚ぐらいってどっちがどうなんでしたっけ。五十八パー、えっと、五十八削ってるってことですよね。なるほど。じゃあ、六十五パーのこちらの方が済んでいるかもしれない。ちょっと怖い。これ、あの、こうやって入れてもいい。早野さんが注いでくれますよ。それ、外、ちょっとずつ入れて、飲む?はい。味見にしてみましょうか。 はい、じゃあ、あら、可愛らしい。じゃあ、ちょっと一週ずつチェックするからね。そうしますかね。よいしょ。B. G. M. が病んでいる。本当、これはすごい静かな空間になってるんだけど。<笑>しっとり飲めという合図でしょうか。じゃあ、いお味。していきましょう。はーい、乾杯、きわい。皆さんも乾杯。あ、今すごい替えのみだった、今。<笑>今すごい替えのみを感じた。皆さんも乾杯。かんぱーい 清ヨノじゃん清ヨノミカヤキヨですねキリンザンいただきます。うん<笑>、ねね<笑>いね、あ、美味しい酒感が強い甘口ですかこれはうんなんか結構もんって、もんってお花の方にくる感じそうだね、ああでもうそんな甘くないんじゃないかな後味はしっかり米感そうですね なん か, か、もみもみしたくなる感じもみもみ、いい<笑>口の中で、ねうん、もみもみして、お米のお味、うん。でもね、柔らかいと思うそうですね、一番最後になんかピリッとじゃないけど、うん、シャキッとくる感じいいね、お食事にも、なんか見た目可愛らしいから、どんな感じなんだろうって思ったけど、うんね、結構しっかりめだった美味 し, しい日本酒です、これはああ米だな米ですね米はいい カイロさんさっきあのメイクしながらちょっとお話してたら、うん、安のは結構吟醸されてて、うん、フルーティーの方のお酒が好きっですよ大吟醸とかがいいっていうね、はい、大吟醸以上、ね、お金がかかる女だなみたいな<笑><笑><笑> 少, 量いい少量でいいね少量でいいからちょっといい<笑>っていう話をしてたんだよねでカイロさんは逆でしたよねあ、まあ、大吟醸とかも好きだけど、うん、その普段 うん、ご飯とかに合わせて飲むんだったら純米、はいうんまあ、酒とかの方がいいな、はい、みたいな話をしてて、はいうん、メイクしながら何の話だって感じなんだけど<笑><笑>そんなねお酒投稿してたのですよ、はい楽屋でもね。ちょっとさ飲みつつ入れつつさそうですねあのなんだっけあのそんなお酒の話も交えてさ。しつつ実は今回の「ニコ生」のために皆さんからねツイッターでねいただいていたということでメッセージ メッセージというか、質問ですね。うん、そうなの、やすちゃん、ちょっとぜひ読み上げて。はい、は進めております。私、お酒入れてるから、えー。ありがとうございます。かやのまま。はい。乾杯、終わってます。さ喉を潤したところで、視聴者の皆さんから届いたメッセージに、ぜひお答えしていきたいなと思っておりますよ。はーい。ではねえ。そう、たくさんいただけてましたね。もう、この時点で。 15問ぐらいこちらに用意していただいてるんですけれども、うん、ちょっと気になったのからまずじゃあ今日も用意していただいておりますが1問目自分なららではののお酒のつままみと言ったたましたでう、ね、うち家で飲むの家でねそうですね頂き物 の, の日本酒なんかをよく頂 い, いてお客さんたちからね頂<笑> い, いたりすると<笑>好き好き言ってるとねもうありがたいことに。 いただいちゃってしたしあと誕生日プレゼントとかが軒並み日本酒になりますねわ、うん、かるきますよね<笑>うちも大沢事務所にストックが、はい、いっぱいある<笑>会社にストックそうカヤノさんの周りっていうかそのマネージャーさん主にマネージャーさんとかそうそうみんなね日本酒好きだか ら, そうそう、ね、だから多分あの飲みきれないってなったら、はい、飲んでくれるとは思うけどう私はもほぼね漏れなく自宅に持って帰ってる<笑><笑>あのそっかーカヤノさんのご家族も日本酒というかお酒を好きでい好きとか そそれこそほらうちそのさっき甘酒作るっていう時も甘酒に結局日本酒を入れちゃったりするから、うん、なるほどそうお水で薄めんのもったいないなって言ってはい、はい、日本酒で薄めよくうまってねーみたいな感じであっ<笑>温めたらさ、はいはい、アルコール飛ぶじゃんそうですねだからいっかい、ね、と思って、うん、そういう時もあるよ、はい、ほら全部入れてみた あ, ありがとうございます3種類はちなみに何だった あ、肝とじこみ。なですか、肝とじこみって、何ですか、何ですか。なんだっけ、特別<笑>えっと、上質の旨みを持った大人の味わいの。純米酒。ってことは吟醸酒じゃない。あやすのちゃん、肝とじこみって。ちょっと得意かわかんないな。<笑>私はね、<笑>とっても好きなんだけど。なるほど。 なんかさ、いつもさ、ね、説明してもらうのに忘れる番組の方でもね知識は無限にあともうおいしいものはおいしいんだみたいな感じでそうですよ、しいって思ら誰か肝閉じ込みの簡単な説明を肝閉じ込みして知ってる人<笑>あみんな iPhone を触り出すすいません大丈夫ですよそう簡単にみんなに説明で す,、ね、するには肝閉じ込みね逆にそのリスナーさんじゃないですけども見てらっしゃる方で詳しい方いたらぜひ知識を<笑>。 披露していただいても。でもね、私結構こういうの、なんか、どう、どういえばいいんだろうな、まあ。でもとりあえず飲んでみようか。そうですね、せっかくだから、じゃ、飲んでみましょう。じゃあ、真ん中の先に紹介した。そう、さんからいきましょうか。いただき ま, ー す, いきます。うおー。うおー。うお。顔、顔。これ、これ、これ、これ。これ好きだよ。 あれ好きです。これ二十あるやつだよ。えあ、あ、そっか。一番強いやつだ。酒強いのが好きなじゃない。いや、いや、そんなこと。でも確かに。原酒。え、でも、よすなちゃんなんか大吟醸とかのフルーティーって言ってた割に、こういうの好きなんだね。ちょっとフルーティー感ありません。なんか、べっこ飴みたいな。花の奥に。べっこ飴きません。ま、でも確かに甘い。甘い。うん、甘い。なんかすごい甘さが強くて。うん。 フルーティーにしてはちょっと強いそうですねなんかテキーラに近いものを感じるというか会社の新年会ぐらいでしか飲みませんけど<笑>すごいね<笑>ていうかすごいねい会社の新年会でテキーラ飲むんだねなんかね恒例というかね その昔ほどブイブイは言わせてないんですよ、エイベックスも言うてね<笑>え、やめてやめてよ、<笑>もう今、ほら、エイベックスのみんな、新年会でテキーロを飲んでるって印象になっちゃったじゃんいやでも、だいぶマイルドになって、<笑>うん、新年会、全然その健やかな場所で、うん、健やかな場所で立食パーティーみたいな感じですけど、<笑>でも、テキーロパーティーだけはなぜか消えなくて、なんでえなんえ立食パーーテティーでテキーロを飲むってことはいなんか 社員さんなんですけど、もうそれがすごい大好きな方がいて、うん、お盆にテキーラをワッと乗せて、うん、はいテキーラタイムですよみんな取って取って取ってみたいになってみんなテキーラ飲むのそれで、はい、ああ来ちゃったかって言って、はいっ て, ってこれ大丈夫<笑> ABEX に確認取れなくて大丈夫<笑>いや大丈夫です、すごい今マイルドな話してるんで大丈夫本当にここほらソニーミュージックだからさソニ<笑>ーの人は止めないだろうけど<笑> ABEX の人がいたらヒーってなってるかもしれな い, い大丈夫ですよね、うん 大大丈夫あ大丈夫夫マネージャーが大丈夫というのは大丈夫だじゃ、はい、あちょっとドキドキしちゃった今<笑>変なこと聞いちゃったかもみたいなそうです安のももれなくだからもらって、うん、テキーラーの合図でいただく時があって、うん、でもなんかすごい一回マネージャーさんもやるみたいな流れになった時があって、うん、あの新マネさんじゃなくて旧マネさんというか、うんうんうん、昔から見ていただいてる女性のね萱、うん、野さんもご存知のかわかる。はん。 とかがなんか一緒に飲むみたいになった時に大丈夫ですかマネキさんが飲むんだったら私も飲みますって言って奪い取って、うん、いいから安のはいいからいいから大丈夫って言われてたんですけど大 丈, 大丈夫ですって言ってテキーラーってグッてみんなで同時に飲んだっていう時があって、うん、そしたら後から安野ごめん私のお水だったのみたいなあー諸星、うん、術うちのマネージャーの ね、A X を生き抜く手段。大丈夫。それもね、言っちゃいけなかったかもしれないよね。<笑><笑>これであのマネキさんの立場がだいぶまた社内で<笑>いや大丈夫です水だったのかの。大丈夫です。ポーズが大事なんだなっていう。あいやまあそうだねう。みんなと一緒に心意気心行きだよね。心行き。なるほどね。水でも飲んだふりをするっていじゃあ皆さんもねぜひ今水手元に持っていたないで。そうですよ。水で一緒に乾、ね、杯しましょうね。テキラタイムって。テキラじゃないけどね。え20度の美味しかった。じゃあ。 3つ目、3 つ, 目3つ目お味見しましまょうこれさ全然さやかに関係ない話しかしないけど今、大丈夫かなって思いつつ、今ね、とりあえず、そこまで。しししししてるんでですすけどねねななないです、ね、までいいいでで先に飲み好好きなお好ききお肝ああたた 主母酒の母酒母を手作業で作る製法が肝作り作とっても時間がかかるここういういとありがとうございま す, います調べていただいてなるほどっていうのが私の、ね、やっぱ肝と仕込みって書いてあるの、うん、結構好きな傾向にあるいただきますあおいしいななんかねそれこそ私はちょっと酸味がある方が好きなのかもしれない、うん、酸っぱいうんなんなか菌が 生きてますみたいな感じの酸っぱいいほど菌が生きてるんんですかわない<笑><笑>それもう私感覚だからも う, もうな ん, かなんかこれはこうでこうなんですよって言われてもそうですか飲んで好きとかもうそういう感じあとほら毎年違うじゃない、うん、うんうんだからまあ季節にもよるしその時のお米にもよるから確かこれが好きだったなって思っても1年後に飲んだらなんか、うん、わかりますなんか。 うん、あの時ほどの感動はないとか、ね、その時の自分の気分にもよる気がするから日本酒はねありますね出来もあるしその年々のワインと一緒ですよね本当にでもワインよりまた深い気がするねだって季節によっても違うからう、ね、何年もだけじゃないもんね秋上がりとかだからさすごい日本酒のそういう知識がいっぱいある人からしたら なんじゃただ飲んでるだけだろうみたいな感じとかもしれないんだけど、ただ好きなだけって幸せよね。そうですよ。責任がないって言いまね。そうです。<笑>プロになっちゃうとそれはそれでね、なんか大変だと思うし、何のプロだって感じですけど。もうそうだよだって。日本酒のプロみたいな。大変なことよ。楽しく飲めてるうちがいいな。さ、さあ再開の発射。えっと。 おつまみの話した、あ、あ そ, うそうだ、なんかつまみの話にも用意してもらっ て, て。て<笑>待って最下の話と思ったら、そう、さっきその質問、先ほどもこれやろ う, そ う, そ う, そう。紹介しちゃいましょう。 スノちゃんは な, になにすの何を希望しましたこれ希望出しましたセブンのカニカマなんですけどセ ブ, ンえセブン限定なのセブンイレブンのカニカマです食べ比べをしまして私あの好みもあると思うんで決して他コンビニさんを貶としめる意味ではないんですけれどもいろいろ食べた中で安野ちゃん的にはこれカカが一番おいしい私さカニカマって物心ついてからあんま食べた記憶がないんだけど。 加藤ちゃんは、いや、これなんか一個一個放送されてるから、こうやってちょっとます、ね、あでも、確かに手がね、汚れな い, い、私も一個いただいてみよう、食べてみてください、このね、このね、アミノ酸をたくさん使って味付けしたうまみ成分たっぷり感、すごいですよ。あょっと、ちょっと、<笑><笑>ちょっと、いろいろツッコミどころは満載だけど、もう大丈夫、もう<笑>そういう番組だから。 いいと思う。は<笑>いただきま、気持ちいです。はい。ちなみにカニは入ってないんですけど。<笑>うんうんうん、どうですか。うん、美味しい、美味しい。<笑>美味しい。確かに日本酒合いそう。はい。結構なんかこっくりした味がして。そうか。こっくりした、つまみにはこっくりした日本酒が。うん、美味しい。あ、やすおちゃんはでも、じゃ、こういうのを家で食べながら飲んだりするんだ。はい。 あと笹かまを切って、バター醤油で炒めたり。うん、おっさんだな。<笑><笑>あの、本当に火を通すだけで簡単にできる、バター醤油は何でもあるので、おすすめです。かなさんは、おつまみは、うん。食べるよ。何を食べますか。なんでも食べるけど、さっき塩辛、塩辛じゃない、なんか、なんか言ってました、うんうん。塩辛とかも好きだし、うん、わさびも好き。わさ。それは、わさびのチューブをこう。こう。 おワイルドだね。<笑>違いますよね。さすがに、そういうのじゃないけど、うん、なんかやっぱりそういうちょっと薬味系。だから、だから多分こうやってお塩を今日用意していただく、はい。塩ね。うねうん、どう、塩、殺す気かぐらいだし<笑>。<笑>血圧上がりそうなぐらい<笑>。でも、美味しいんだよね。これ、何塩、なんだろう、はい、なんかさっき種類が、あ、四角のお皿が梅塩。梅塩、梅塩です。わずかに色づいてます。え。 あ黒の四角がトリュフ塩、えー、って高いやつじゃん用意いすると思ったトリュフのうちにもありますトリュフ塩わいいですよトリュフ塩い い, いい香りだそして最後は岩塩岩塩分かってますねーこのまあさ日本酒の塩味おさやっぱ楽しむんだったら、はい、塩とわさびとかそういうかこれなんだろう さん 注, 文注文というかい、うん、これは多分オリジナルでアニプレックスさんチョイスだと思ういですかこれ焼きそばとマスカルポーネいぶりがコ 女子会の匂いがしてきましたよ、加野さ本当にちょっと渋くない？ええー、マスカルポーネは女子会、えーま。まあ確かにね、マスカルポーネぶり学こはそりゃ美味しいですよ。塩よりは塩より は, り<笑>塩よりは女子の香りかも。ということで、<笑>ととでじゃあこの辺もね、再加熱の質問、ね、ありがとうございます。もう26分経った。もう私た ち, 私たちじゃあこういうつまみを普段食べてますっていう。何何？最後の一問。最後の一問。 え絶対サイカノ の, も の, も の, ものこれこれこれだこれ、はい、ほんとこれじゃなかったでしたっけえっ、うん、いやいやこっち先に言っといた方がいいんじゃないじゃあ、はい、チームサイカノでお花見をするとしたらどんなシチュエーションでお花見がしたいですかと質問をいただけておりましたそうねお花見ですって深井のさんお花見したいね今年もね みんなが成人になったら何のお酒を飲むんだろうね、うん、やっぱりお花見といえばお酒がないのは許せない、うん、もうみんながじゃあ成人したとして何を好んで飲んでいそうか面白いですねそのなんだろう。エリリは大西ちゃんと一緒で飲めないのかな飲めなぞーオレンジジュースかなミスキーボンボンでだってもう だ野だだったしうか萱野さんっていうかあのウタハ先輩も酔ってましたけどウイ、うん、スキーボンボンでそうだね、はい、温泉会の時にウタハ先輩はでもそこそこ飲めそうだなでも恵みは強そうは確かに、うん、なんか顔とか顔色とか表情変えずにずっと飲んんででそうですよ、ねうんうん、なんか表情変わらずに、うん、な, んかつなんか飲み続けて、うん、結果帰りにパタッみたいな、うん、<笑><笑>とかないかな ああ、それは美味しいですね、うん。でなんかみんな解散した後に、恵みだけパタッタってなっちゃって、おいおい加藤さっきまで平気そうだったじゃんかい。もう絶対そのパターン。いや、恵みずる い, い。いい<笑>でも、詩原先輩はそれで言うと、酔ったふりを早めにして。もう、うん、なるほどね。品だれかかりそうです。その智也に。確かに、それは言えて<笑>。もう酔っちゃったわー。チラチラみたいな。お酒をうまくね。使う。うまく。そう、でも、むに使ってこう。 ありえる な, ううするな。でも四人でのお花見とかね楽しそうだけど修羅場そうだよね。そうですね。あ道レとかめっちゃ飲みそう。あそうだね。も陽気にウェーイっていう。あのキ、ー、ャンプシュってやっててほしい。はい。いいです、ね、似合いそうだね。札幌かな。あれヤスノちゃんがどうしてもやりたいって言ってたその質問なんだったっけ？えー、どうしてもやりたい。あれなんかさっき言ってた。いやでも最後これかな。これ？はい。これ。これ。ヤちゃんチョイスの。はい。 これね<笑>これこの酒のつまみにしていい話かっていうところはあるんですけど答えられないやつだったらもう、まあ、<笑>ま あ, でもあえて<笑>あえてこの話はちょっとしたいさやかのがこのままスパッと綺麗に終わる方がいいかグダグダでもいいから続いてほしいかこれ私たちがこれトークするよ<笑><笑>しかもお酒飲みながらするような話かぐらいな思いの来ちゃったけど断言できますマリト先生は絶対今見てくれてる マルト先生は今絶対そのモニターの向こうでお家で見てくれてるこの番組をそうお酒飲んでくれてるかな飲んでますかー<笑>マルト先生<笑>ダメだもう酔ってきたの酔ってきた<笑>許してください許してください先生美咲先生はなんかあの仕事してそう確かにいや見てくれてるよきっと<笑>そうですね 仕事しながら、ええー、でも、みんなはどうなんだろう。はい、みんな、せっかくほら、ニコ生だからねそうそう。先生たちも見てると思って、みんなどう。どう、ぐだぐだ続いていいなんか。でもさ、グダグダって言い方が良くないじゃない。<笑>この、このぐ、なんか、あの。これ誰?。どうしたの?はいはい。はい、そう、ね、グダグダというか、まあ、ここの劇場版でヒュって終わるのか。うん、まあ、綺麗にね、終わるっちゃ終わるのかもしれないけど、うん、そうじゃなくて。 まあ、例えばまあガールズサイドのお話もあるし、うん、これからもさやかまのキャラクターのいろんなお話み見たいなとか、うん、外, あ外伝とか、ね、きれいに終わらせてほしいとか、うん、あぼ や, っとしたぼやっとした終わりたきれいに終わってほしいという意見も社会人編とかねなるほど ね, ねあきれいに終わってほしいけど、ね、劇場版ではまだとか。なんか もうあの正直、大事件はこれ以上は一いいかな感はあってちゃんと本編としてメインルート、そのやっぱり拾いもたくさんいますから拾、うん、いまでばしッと決めていただいてもうこの誰かが死にそうになるみたいな展開は絶対にないという前提で本編まではちゃんと終わってうん、うん、でも、その後の話は休むは 見, たい見たいよねー。 そそれこそスピンオフじゃないんですけどそさっきのあみたいな大人になったみんなの姿はでも見たいな そ,、ね、それこそみんなで居酒屋で打ち上げなどをしている時どんなありさまになるのかみたいなのも見たい、ね、演じたいし演じたい演じたい<笑>演じたいですねそれは<笑>ねえ演じたいよ ね, ねなんかその辺はいいなと思うけどいいうん、そうだねまあ まあ、あれあれまだその劇場版の収録もまだですからねそうなのよでラストまで演じきってないですからね、うんもはいまあ、でもねでも皆さんがこ う, こう思ってるみたいなのをこうやって書き込んでくれてると皆さん、うんええ、このコメントそそうそ う, そう届いてると思うのでぜひあの思いの丈を今のうちにパリ ャ, リャって書いておいてもらえたら嬉しいなと思います。うん、でも そりゃ続いても欲しいけど ね, ねもう役者としてはね、うん、もう永遠に、ね、だってねその役がやっぱりね生き続けてる限りは私たちもね、うん、やりたいよねはい恵みとして歌葉として生きられるわけだし、うん、みんなともね会える機会があると嬉しいですけどす、ね、さあじゃあ、はい、メッセージのお時間はこの辺で、はい、終わりましょうかそろそろじゃあたくさんのメッセージありがとうございまし た,、ね、と, いましたということで、うんうん 皆さん、たくさんメッセージありがとうございました。この後は。なんかさ、はい、ちょっと遊ぼうよ。遊びますか。うん、あ、ちょっとほっぺが色づいていらっしゃって。私、ぐびぐび飲んでるよ。本当ですか。追いつかなくては。茅<笑>野さんに追いつかなくては。<笑>そう、安野ちゃんと。勝負だよ。<笑>最下のハシゴ酒に、はいニコ生。まだまだ続きます。 こちらの企画をお届けします。め。私をめくって揃えて、コーストートーク合戦。はもう人のパートを読みそうになるっていう。<笑> 大, 丈大丈夫、大丈夫。そろそろ回る。<笑><笑>はい、そんなわけで、私がルールを説明したいと思います。はいお願いします。 えー、突如この場所に姿を現しましたこちら大量のコースターだはそれぞれ一枚一枚の裏にトークテーマが書かれているとのことでほほーこれをルルっっそれで同じトークテーマが揃ったらそのトーコースターを自分のポイントにできると同時に、うん、その出たテーマに沿ったトークを 出した人が披露していきますとわ、はい、かりました、はい、当てないと永遠に喋れませんいやー<笑>、はい、最終的により多くのコースターをゲットできた人には、うん、なんと最下の原作者である丸戸文明先生が今日のためにご用意してくださったお仕入れのお酒もゲットすることができますこ れ, こ, これねお酒ええこれ、ね、日本酒なんですって こんなワインじゃないのおしゃれなボトル入りのこちら、えー、高さご大吟醸マスノちゃん好きなやつじゃあ、ね、それ言って書いてある気がするううわおしゃれ最近すごい聞き聞き覚えがあるこれはレースの気がするれ あ, れありがとうございますい高砂ご大吟醸ですはい。こちらね、うん、コースターで遊ぶいかにも飲み会の遊びっぽいですね 女子会の飲み会の遊びいい、ねいいねはい、中には視聴者の皆さんが喜ぶサービステーマも紛れているみたいですよマルト先生がくれたお酒欲しいね欲しい。欲しい頑張るぞ、まあ、どっちがとってもきっと山分けすると思いますけれども<笑>ゲームとして楽しみましょう<笑>頑張りましょう、ね、行きましょうめくって揃えていこうス タ, ースタートーク合戦スタートやるぞじゃあ先行は いいですかいいよ私からね私からね私お酒おかわりもらってて足りないです茅野さんにお酒お願いしますああーすありがとうございます茅野さんはん量結構飲まれますよねう ん, うん。あ、<笑>そんなことない<笑>失礼しましたちびちびのつもりだったけど<笑>ちびちび長時間ねはい。楽しい聞いていきますよだって飲み会しながらってなったらね、はい、飲まないと、えー、これにしようかなじゃじゃん 加藤めぐみ、えー。トークをした後、セリフは安野さん。あ、セリフが用意されている喜ばれるやつですね。これ、じゃあ、一旦出しといていい。じゃあ、もう一個、同じのを引く。はあ、これね、マークあえて違うのにしてる気がするんですよね。その可能性もあるよね。じゃじゃん。まるまるね。タイトルフィーネにかけて、いいね、美味しいね、やばいね、あのねなど。 何でもオーケーなテーマ。何何について話せばいいの？何でもオーケー。最近自分的にいいねだったよ。<笑>なるほど ね, ね。じゃあこれをじゃあ一回通じます。はい、失敗しちゃったので戻しました。じゃあ次はカヨさんの番です。はい。じゃん。はお、歌は先輩の弾いた。あ、歌は先輩だ。なるほどね。これを弾いたら私が何かあります。これをセリフを言ってねってことね。じゃん。お、まるまるね来たよ。 まるまるね来たじゃないですか。ということは、ということは次私のターンでさすがにまだね OK。いいんじゃない。覚えてますよ。まるまるね行って行って。こちらはいそれそまし た, ました。えー、タイトルフィーネにかけていいね美味しいねやばいねあのね何ある最近まるまるねな話。うんなんか珍しくなんですけど。 下北沢に行ったんですよこの間、うん、下北沢に知人の舞台を見に行ったんですよ。日常とかね結構あるんですけど、うん、その帰りになんか下北っぽいもの食べたいなと思ってすごいあの商店街を歩いてて強烈にいい匂いを出してたカレー屋さんにふらっと入ったんですけど「うん、侍がつくなんか<笑>「侍カレー」 都会お店だったんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。侍カレーか。侍カレーなんだっけ。あとなんかついた気がするけど、下北沢の侍カレーおすすめです。美味しいね。はい。でも<笑>い侍カレー で, でも行ってる人 い, いいんじゃな い, い, いんじゃない？大丈夫なんじゃない？有名店なのって聞かれてわかんないわかんない。分かんね分かんね、いしかったい美味しかった。じゃ次私行くよ。はい はいどうぞ大西さんおりさんについてだってこれ話してあげたいな<笑>いぜひ聞いてください一発でやったー<笑>やったーやっぱり大西ちゃんへの愛がね皆さん見ましたかこれがママパワーですよかやのさんのママパワーな大西ちゃん 元気かなぁってないですかうん、合ってないファンタジア感謝祭というかのライブのイベント、うんうん、以来合ってないかないなんかすごいレギュラーがお二人多い印象そう、よくね、一生の時もあったんだけど時期がうん、やっぱり最近は会えてないねやっぱ、うん、なかなかね、波があるよね一緒になる時と、全然ならない時と一時期すごい被る、そうそうそうなぜか被るとかそうそうそう全然合わないとか そうなの。どこ最近ちょっと会えてないんだけど、うん、でもおにしちゃんがラジオ頑張ってるの知ってるよ。<笑>そうですね。エジ、うん、頑張ってる。エジ、頑張ってる。あと<笑>なんだっけな、なんとかセブンなんとかみたいな。セブン。 セブンセブンイレブンの、あれセブンイレブンじゃない、あ, カカいあ、カニカマ、カニカマ、カニカマくださーあセブンイレブンとのなんかラジオじゃないんですか、あれいや、えっとね、違うあ違うんですかえっとね、セブンイレブンのラジオもあったと思うけどあ、う違う、ま、それも頑張ってると思うし、ううはい、それ以外の、なんかね、あの歌ったり踊ったりするライブみたいなのも<笑>そっちか、そっちか、うん、ラジオの話してましたやってるって言ってたし、はいはいはいうん、いろいろなんかお仕事頑張って七、ね、つの姉妹の話ですね あそうそんな感じ7つあ姉妹なのとかそういうのもやってたりっていうて話は聞いてるんだけどねなかなかねそうそうまあそんなんで会えないけどいでもやっぱりね才カノが続いてる限りはこうやって3人でね、はい、会える機会もあるし、はい、イベントもあるし、うん、だからそう考えるとうんなんか才カノは。 本当になんか家族感が強まってきた感じがあるから大所帯でもないからこそあっそうんのそうかでも同じメンツでだってアフレコだってほぼ4人でやってたからね、うん、そうですねだからいやでもフィーネはほら、うん、フィーネはほらフィーネはほら<笑><笑>声がもうこれ以上口を滑らさないでみたいな感じ<笑>フィーネの情報は後でで、ね、大丈夫だから、うん、あっまあそうだね、はい、確かにねでもおにしちゃん 早く会いたいなぁおにちゃん、はい、私たち元気だよ元気に飲んでるよお酒美味しいよおにしちゃんもいつか一緒に飲もうオレンジジュースを飲もうね<笑>待ってるよという指針をお送りいたしました、はい、完全にビデオレターみたいな感じになったけど<笑><笑>よしじゃあゲームを続けますうやろう今同点ですからそうだよやすのちゃんどうぞどうぞ分とかいろいろ出た やばい急いで急いで、はあいいはあ、はい今日告知もいっぱいあるからねはいじゃあ勝敗は決めたいということでこちらなになにひな子供の頃の話は祭、ま、りお祭りの話の子供の頃の話は祭、ま、りの話ですねこれを引き当てるんだ引き当てるんだひな祭りこっちかな 最近めっちゃ冴えてたこと。<笑>全然違いましたね。<笑>はい、違ったーーーっわないよ。はい、では、かなさんのターンです。はい、まだ二ターン目。じゃあ、これ行ってみよう。え、え、ツインテールっていうのが出た。私どんだけ大西ちゃんに会いたいの。いや、むしろ大西ちゃんが今ここに来てるのかもしれないです。え、出たかったーっってこの。ああ、出たかったって言ってそう。言ってそう。<笑> お二人のツインテールを見たことがないのですが、いかがですかって、これ完全になんか、誰、誰の話。<笑>ああ、村田さんの話。いや、これ当てたら、有田役でさんから、どうですかっていう、はい。当てたら話せます。ええ、ツインテール。加山さんのツインテールか。もう今できなくない。長さ的にそうですね。ええ、どこだっけ、みんな。いや、出てない、<笑>あ<で><笑>多分。みんな。出てないから、<笑>出てないやつを、ほら。 さみんな、みんみなどこ さ, っさっきさこの辺を引いたよね こ, この辺引いたこれ引いたっけなすまだ二ターン目でこっちも引いてなかった気がするんだけどあっ<笑>めっちゃ冴えてたことこれ安野ちゃんにチャンスをあげてしまったな最近めっちゃ冴えてたことが出ましたねい最近冴えてないですよね特に特に冴えてない まあでもね出ちゃったからちょっと無理やりにでもさえてたことにしていただいて最近さえてたことああ私ラジオをやっておりましてまだ半年やっと経ったぐらいなんですけど FM 横浜さんでふわふわな話をしようかなどうしようかなっていうラジオをやってまして。 コーナーでですね、日本酒を紹介するいいじゃないコーナーを今週の一本というのを設けてました清飲みじゃん、清飲みそうなんですよちょっとね、前回の飲みレポは冴えたとなって言わながら思いましたえ、どういう日本酒だったのえっと名前穏やか穏やか穏や か, 穏やかっていう日本酒だったのそうなんです漢字一文字穏やかえー、飲んだことないかもで、うん、なんかね、すごい飲んだ瞬間、うん 下の上を電流が走るような<笑>え全然穏やかじゃない<笑>全然穏やかじゃないんだけど電流が走っちゃうのなんか私逆に自分が飲んだ日本酒茅野さんが飲んでどんな飲みレポをするのかとか印象を持つのかマジで聞いてみたいです、えー、穏やかもし見つけたら飲んでみてください穏やか飲んでみたい酸味強かったんですよ結構辛口なの辛口ですね最終的には、えー 最初にでも酸味がグワーってきてその後になんか米の旨味が追いかけてくるみたいな、えー、追いかけてくるみたいなそういう感じだったんですけどその飲みレポが割りながら咲いてるなと思いました今後も頑張っていきます楽しい嬉しいぜひ飲んでみてください、ね、なんかすごい同士な感じする本当ですか、うん、カノさんも感覚派ですかどうですか私も米に追いかけられたりする<笑> そうか、ああ待ってじゃあこれもう一回できるのかなできますかよーしあセリフを当ててほしいって、カイロさん歌葉さんのセリフを当ててくれって<笑>あ、香山さん<笑>さっき聞いてましたよこれこれ<笑>待、待って待、ね、って私ね、これね完全に大西さんの話しかしないやつだよ<笑>聞いてくれ大西セリフ当ててる<笑><笑>スイートルだよこ れ, <笑>これ、仕込みじゃないですからね、皆さん なるほど、知らないから、私たち。どういうことなの。大西いるか。この辺にいるだろう。ういるんだろう。大西ちゃんはね、<笑>ツインテールやってくんないんだよ。そうですね。断固拒否っていう感じです、ね。そう、私たちがどんなに頼んでもね、うん、ツインテールやってくんないんだよね。はい、これツインテールの話、そんなにしますみたいな感じ。<笑><漫画の笑><笑>ツインテールに、ね、したことあります。萱野さん、逆に。 おしゃれツインテールみたいにやったことあるよ。なんかおしゃれツインテール。待って、私見たことあるかもカーさんのおしゃれツインテールのグラビア写真みたいな。本当にどこで比べて脱いでないですよ。違うの、うん、分かっ<笑>た。脱いだからびっくりだ。思<笑>いにないのにどうしたみたいな。なんかそういう系の写真で、<笑>あれ白いワンピース着てた時ツインテール。なんかあったかな。なんか図書館みたみたいなえ。え？図書室みたいな？違うカフェとか図書室とか。 シックなだとこの の, の時おろしてたかツインテールだったかどっっちかだったんですけどツインテールはでも役がやってたら、はい、たまにちょっとそういうっぽくはしたりするけどああアニプレさんだとね「ねあれだよあのリライフ」とかっていう作品の時は、うん、ツインテールの役だったからちょっとそういうふうにあああのイベントパンフとかやってもらったりしてたけど。ああ役合わせ素敵あれはんのカナちゃ かなちゃんの時はツインテですよねで。でもねあの時はねやっぱり着物とか袴を着たから、はすがにまとめてもらった。神谷、うん、さん、着物に合いそういや似合う絶対。お上になってほしい。お髪になってほ<笑>しい。カッポお着とかね。<笑>似合うんだよね<笑><笑>自分のうなもてしまう。はいまあ、そうそということでゲット。おにしちゃの気配しか感じない。って。 終わりってことえー、っとですねここで終了ということで獲得したコーナーの枚数を数えますはい1枚2枚とてて、うんね。ということは同点 引き分 け, ーき分けーやったなペアじゃんペアじゃんペアじゃんはいということでこの勝負引き分けですやったねこんなわけでマルト先生からいただいた高さのワイン上品で美味しくいただきまーす、ね、ーーやったねーイエー イ, エーイえじゃあ入れようか、はい でも完全にワインじゃないワインですだってボトルコルクだもんコルクボトルですもんコルクのってなかなか飲む機会ないよ気たえー、っと、あこれでいただこうということえぇ、ー、おしゃれだってほらちゃんとすごい、はい、あ, あ、いいんですか茅野さんについてもらっちゃっていいんですかもうあ、いい音するやつじゃないこれとっとっとっとととこれどんぐらい入れればいいんですかあ、えー、ごめんああ、ごめんなさい<笑> すごい、こんなラメラメお、おたらめ高い、おた、ね。お酒を。ラメラメ、ラミネート。はい、じゃあ、あ萱野さんの分。ありがとう。トトトトトトトいいですな。でも、日本酒って、この量で一気に行かないですよ、ねなかなかね。確かになかなかのいい量だけど。い、はあ、じゃあや、でもいいんじゃないゃ。お味見をさせていただきましょうよ。じゃあ、私たち、はい、勝利の味をね。勝利の美酒を。お願 い, お願 い, いただきます。丸田先生、いただきます。 これ日本酒。はい。日本酒です。うん、確かに。初めて日本酒全然知らないっていう人に飲ませたら。これ何のお酒ですかって言われそうなぐらい。うわあ、これさ。お米。お米ど。お米は。うん、ええー。三十五パーセント。だって。高いお酒だよ、それ。安野ちゃん。ですね。<笑><笑> 美味しいお酒だよいカルさんもしかしたら 35% のが精米具合高いかもですえ。ささ、ま<笑>ね、さんのマネージャーっっっき<笑>さっき何何話で<笑>、ね、えたみたたみいいながががどっちが高い方が そのより磨いてるんでしたっけって言ってあなんか数字が小さい方が小さくなるまで磨いてるんですよねじゃあ 35% しか残ってない、ね、そううちのマネージャーが来た途端に<笑><笑>全部教えてくれるようになったじゃあお米の 35% の分しか使ってないってこと、はい、65% は磨いてぽいです<笑>残り貴重な 35% です<笑>だからこんな美味しいんだもう なんだろうないでいる湖の海面海面コメ<笑>みたいな静かな静かな水面って感じ美味しいいやでも六十五パのも美味しかったけど、うん、これはねまた全然別物だねうわ包み込まされています美味しいマルタ先生ありがとうこれは飲みすぎちゃうやつねはいそうですねカタカタいけちゃうやつですね、うん、いわゆる はい、進行が、ええー。<笑><笑>さあさあ、一個一個、えっ、ー、と。三、は、十、い、分ぐらい押すのかな。はい、そんなわけで。はっ、萱野さん。何。なんか、まだ、テーブルの上に。あれ、さっき渡したのにね。渡せたはずなのに。まだ、コースターが残っていますね。オッケーじゃあ、見てみる。二人で、めくってみましょうか。ほーい。せーので。せーの。 新情報新情報で。すいやいやいやいや。いやいやいやいや。はい皆さんお待たせしました。我々予定よりもだいぶ多く飲ませていただいておりまして。はい。はい、生放送なんでねこんなに飲むとはっていう感じなんですけどここからは劇場版さえないヒロインの育て方フィーネ新情報のターンでーす。やったね。<笑>いやいや。飲んでる。飲むよ。はい はい、そんなお酒をしこたま飲んでしまいましたが、ちょっとだけ頭をリフレッシュさせて、皆さん聞いてくださいね。リフレッシュ。はい、飲まずにお付き合いいただいた、ええー、下校の皆さん、未成の下校。下校の皆さん、<笑>その以上に集中して、お知らせを聞いてくださいね。それでは、劇場版さえないヒロインの育て方フィーネ新情報、その一一。今月二十三日、二十四日の土日に。 えー、東京ビッグサイトで開催されますアニメジャパン2019にて、えー、東6ホール J16 スペースでさえかのの単独ブースが出展いたしますそちらの気になる物販情報を解禁いたしまー す, がます何が出るかな楽しみはい 劇場版さえないヒロインの育て方フィーネのアニメジャパン2019限定前売り券を最下のブースで販売いたしておりますほうほう、えー、クローバーワークスさん書き下ろしのビジュアルを使用したヒロイン別全5種こちらランダムではありませんお好きな推しヒロインの絵柄をお選びいただけますということで。 気になる気になるビジュアルですが、本日、うん、加藤めぐみバージョンと霞ヶ丘歌ハバージョンを特別にお店せ。あるの？いたします。見えてる。じゃじゃーん。うん、じゃじゃーんこちらです。見えてるかな？ちょっとこうちょっと光したらいいかな？でもねわかります。わかる？ あのウタ先輩はとてもエッチな服を着ているということでちょっとが、ちょっとカウトの長さと言ったらめぐみの方が短いわよいちょっと中を見てください中をえほら透けてる中がもうタイトミニですよ確かにも透けてはいるわね、はい、その透けてる中から透けてるストッキングが覗いてるってもうダブル透けのこの<笑>スケスケじゃんスケスケ<笑> つ, まつまりは透け透けなんですけどもこちらのね はいククローバーバックさんかき下ろしのビジュアルでありますといい、うん、こちらヒロイン別に全5種類えー、気になるほかのキャラも気になるありますもうぜひ当日ブースにお越しいただいて見る気のとかねまだ分かんないですからね見たい、はい、推しのヒロインをゲットしてみてください、はい、他のヒロインのビジュアルも今後公開されていきます予定ですのでお楽しみにさらにですね5人分の前売り券を同時にご購入いただいた方には特典、はい、としてオリジナルチケットホルダーをプレゼントします、うん 前売り券も特典も会場限定数量限定ですのでぜひぜひお買い逃しなくよろしくお願いしま す, しします最下のブースこれだけじゃありません、うん、オリジナルグッズもございますなんだとはいということで初今回初登場のグッズですねよろしいですかまずはこちらきヤーンめぐみこちらはですね これじゃない。こ, こちらはい、ビッグアクリルスタンド A。数量限定でございます。ね、え、三千五百円税込み。これあ表裏ってわけじゃないんです、ね。じゃないね。はい、これそれぞれこれさう。後ろ姿のアクリルスタンドって珍しくない？新しい。でもこれあの最初の頃の劇場版のキービジュー。 第一弾だったかな。第一弾のキービジュアルの組、ね、の後ろ姿ですから。足元まで映ってるよ。ねえ。坂にいるんだろうな。この光、光がこうファファッとこう映ってきてるところが素敵。さすが先生。はい、ぜひ素晴らしいです。ゲットしてください。お願いします。お願いします。いいい限定商品もありますのでこちら要チェックですね。はーい、でま だ, ま, だまだあるのかな、はい？まだまだあります。これを次がはい。 合わせてあとこれえあど こ, どこあこれの次ねですかもじゃあはい も, もうじゃあはいもうごめんなさい<笑>出しちゃいましたはいマジ長いんだけどどうしようこれどうやって発表すればやってるのかなファンタジア文庫大感謝祭2016冴えないヒロインの育て方めぐみめぐみって誰恵美エリィリウタハと一緒にお休みたペストリーでー す, <笑> す, ーでーすちょっと2016年の ファンタジー文庫大感謝祭2016の時に販売されたお休み食べストリーですうーもうこのたまらないこの歌は先輩ダメですよもうこんなっていうかこ れ, これ、はい、上から下までちょっとこう美しすぎやしませんかいやもうね4年がないですねこのいやこれっていうかもう太ももが 子供 も, ももだし私たちただのセクハラお休みみたいにな<笑><笑><笑>ってるけどこどこを見ていいのか目のところちょっと贅沢な肌色がはいはいお休みタペストリーですこれ可愛いですぜひ壁にかけていただくと三人一緒にお休みできますよろしくお願いしますではお次いっちゃって大丈夫はい次次お次はすごい続続ファンタジア文庫大感謝祭2016同じく2016年の 会場限定なのかな？冴えないヒロインの育て方しょ、マイクロファイバージャンボタオルです。見える？見える？みんな。おいいねいいね。エイミリウタハ、ミチルめぐみ、いずみちゃん。すごいヒロインみんな揃ってる。はい、これ見覚えがありますね確かに。はい。全員違う水着の柄の可愛 い, い。デカさ見てください。カイオさんがすっぽり収まってしまいますよ。そうですよ。カイオさんがすっぽり収まるのかな。カさんがああ。 スッポリ隠れてしまった。<笑>これわかるサイズか意味があるかわかります。カイマさんあの当身よりも大きいということは確かに大きいね。はい。すごーい。こんなビッグタペストリーぜひお部屋にね横にね横長そうだね横長に飾ってください、ねだね、お願いします。はいお次ご紹介します。ーこちらあ知ってるこれコネクティッドさん。さ、えー、えないヒロインの育て方秋智也の眼鏡 アイウェア、ブレッシングソフトウェアバージョン。こちらこんなメガネでございます。チャキン、これカルさんかけちゃう？かけれるよ。カルさんかけちゃう？あ、タグついてるけど。かわいすぎる。こんな感じでーす。ともやが見たらもう萌えじんじゃうよー。はい、こんなやや大きめのですね、小顔効果も。 狙えます<笑>通販番組もともと小顔なんですけどかんのさんがつけるとちょっと大変なことになっちゃうぐらい大きめなビッグフレームの眼鏡ですうん、可愛いはいぜひぜひ皆さんお買い求めくださいかんのさんもかけた友谷の眼鏡、ええ、これがいくわけじゃないからね<笑>よろしくお願いしま す, いしますはい、じゃあ次いきますねよしよしよしこちらお次はフルカラーマグカップマグカップです じゃじゃじじゃじゃんえりりだ よ, だよあ、全員だえりりめ ぐ, めぐみ、歌は い,、good、はい、ごとんと一緒三人揃っております三人揃っておりますこちらアニメイラストですねはい、素敵な、ちょうど良いサイズこれで日本酒は飲むのでかわらずそうですね、はい、お気をつけて大変なことになっちゃいますので、ね、<笑>はい、ありがとうございますではお次よし、続々あるよ、続々なにこれ、なにこれ、初めて見たお次、加藤めぐみ お風呂セットこれセットだってセットえセットまずえボトルじゃないシャンプとかつなるですよちょっとめぐみかとふれっふれっふれっふん<笑>っていう感じでこれ体洗うんじゃないこれで体をええ待ってこれがこれこれはでもお風呂場で何どうするのいいです、ね、歯磨きコップって感じですね歯磨きでねああブラッシング使えそうなうこれそそ体洗うのこれでえ体をえ じゃあもう旅行にちょうどいいようなまあ持っていけるもん、ね、そうですね皆さんこちらでゴシゴシ体を洗ってくださいこのめぐみちゃんでこれお家で使うの結構勇気いるよね<笑>いやでも確かになんか あっさりしたというかサラサラサラというか、うん、ざっくりした素材でですねでもね肌に優しそうで、うん、いい感じ優しつつも汚れはしっかり落としてくれそう、えー、めぐみが洗ってくれるんだいいこれ背中とかやってたらね恵みに背中をこう洗ってもらってるよみたいな疑似体験ですよそういうこと<笑>これ歌葉バージョンもぜひいつか出していただきたい歌葉のが出たらちょっと暴動が起きるななるほどなこれはい。 まだここ洗い、洗い残してるわよ。<笑>それ喋ってくれるのすごいね<笑>。<笑>はい、歌はバージョンが出たら、菅野さんが喋ってくれることでしょう。はい、では、お次。おつ、あ、最後だって。お次、最後。はい、最後ですあ可愛い。最後は、これもまた懐かしい。あと、めぐみ、百二十センチバスタオル水着バージョンです。これ、私、持ってます。持ってんの?。持ってます、これ、いただいて、枕の上に。 巻きつけて寝てます。え？<笑>あの 枕, 枕にそのたんで、だって枕カバーみたいに使ってめぐみの顔のところ。めぐみの顔に顔を擦りつけて寝てるの？はい そ, うね、<笑>そうですね。はい。あしくはじゃあ安野ちゃんとお揃いにしたかったらこれをぜひ買って枕に巻きつけるべきだね。はい、ね枕巻きつけるかベッドにこうのせ て, て、そい寝をするか。なるほどね、はい。めぐみ水着ですけれどもね。確かにぜ ひ, ぜひ買い買い買ってない方はぜひ。 よろしくお願いします、はい、チャンスですよ、チャンスありがとうございますということでたくさんのグッズ、限定商品などなどご紹介してまいりました あ, ありがとうございますよいしょよいしょで、合わせてですね、はい、グッドスマイルカンパニーブースの情報もお届けしたいと思いますはい。初展示、年ドロイドの加藤めぐみ和服バージョンの彩色原型が登場します、えー、ー楽しみですね、ーーということで可愛らしいです、はい らほー、はい、なんかちょっとねピンクに染める感じになるのかしらかいいでこちらエリリとウタハの和服バージョンも制作進行中ですのでご期待くださいお願いします続いてはアニメジャパン2019の最下のステージ情報をお知らせしてまいりますはいこちらですね3月の23日土曜日の12時10分からオアシスグリーンステージで劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネのスペシャルステージがあります、ね、イエーイエー はいこちらですね松岡よしさんやその木野さん大西さおりさん私かやの愛が出演いたします、うん、ニコ生の放送もありますよ配信 あ, ありますはい、はい、なので会場に来られない方もお家でご覧いただけますので見逃せない新情報の発表もあるそうですはいぜひご覧くださいよろしくお願いします さらに23日もうワンステージの実施が決定いたしましたおそうなのはい、アニプレックスブースさんの方でですね14時50分からさやかのステージをお届けしますこちらの出演は私、はい、安野清野です えー、ベレー帽忘れずに伺いたいと思います<笑>皆さんよければぜひぜひトークとかをねやらせていただく予定みたいなので何卒よろしくお願いします、うんうん、お願いしますまだまだ続きます、うんえー、劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネ新情報その2茅野さんお願いしますはい、漂白しております三崎呉人店ですけど東京大阪に続きですね、はい、冴えないヒロインの育て方三崎呉人プチプチとしてですね 福岡、名古屋での開催がううう。このタイミングにくしゃみするか。<笑>おお、大丈夫か。ちょっとどっ、どう。今福岡と名古屋の人がビびーってなったかもしれないけ ど, どけ。福岡、名古屋での開催が決定いたしました<笑><笑>はい。はい。 福岡と名古屋の皆さんお待たせいたしました<笑>開催日と場所をお伝えしますよ、はい、福岡会場はですねジーストア福岡にて3月の21日から4月の14日までとなっております、はい、名古屋会場はジーストア名古屋にて4月の27日から5月の19日まで開催いたします三崎グレヒト店のオリジナルグッズの販売と展覧会で展示された美麗なイラストの一部を特別展示いたします三崎グレヒト店限定仕様 特別収納ケース付き前売り券セットも数量限定で販売があるとのことなので、うん、ゲットしてない方はぜひよろしくお願いします詳しくは三崎くれひと店の公式サイトと G ストアの公式サイトをご覧くださ い, いやすごいですね福岡まで行けるのは私たちもそう見に行ったよね、うん、秋葉原までね、はい、秋葉原の時に人気の証拠ですよ大抵透明版ぐらいで終わっちゃうじゃないですか、うんうんうんうん、福岡まで でもねすごい素敵だったから、うんうんうんうん、ぜひぜひ行っていただきたい逃したら損ですよ、うんぜひぜひね、やっと福岡と、ね、名古屋まで行きますのでぜひ皆さん予定合わせて行ってみてください。はい、お願いしますといった新情報をお届けしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。 のフィーネの公開は今年の秋ですが、うん、そこに向けての動きが徐々に熱を持ち始めています、うんうん、そうただいまね全国の公開劇場にて第1弾の特典付きの売売り券が数量限定で発売中で発中すその他お知らせは公式サイトやツイッターで更新されていきますので欠かさずチェックしてくださいね。は よ ろ, よろしくお願いします。まあ、まだ何も決まってはないですが、おそらくあるであろう舞台挨拶とかもね。いやー、楽しみですね。あると思うよ。あると信じてます。あるとは信じてます。だから、みんなに会いに行けるかもしれないもんね。<笑>ねわあ、四人で行きたいねいーい。いろんなところにね。うん、お届けしに行って、こう地元各種の美味しいお酒もいただけると。 お、<笑><笑>そうだね今日そういう番組でははしご酒はしご酒豚お挨拶はしご酒なんじゃないそうですよ日本全国はしご酒それが今舞台挨拶のタイトル決まりました<笑><笑>やばい大西<笑>ちゃんからブーブ ー, ブ ー, ブ ー, ブー本当だよね地元の美味しいジュースをいただくみたいなの、ね、にしないと大西ちゃんが多分またムーンってなっちゃうかもしれないにために美味しいジュースを用意しつつも<笑>、はい、といった新情報をお届けしてきました お送りしてきました劇場版冴えないヒロインの育て方フィーネ最下のかしご酒 in ニコ生名残惜しいですがエンディングのお時間ですはいあっという間押したの意外とそこまで押してないんそんなことな い, い予定よりはだいぶ押してるかな は, はいでも私たちだから ラジオだってめっちゃ長く取ってた<笑><笑>した、ね。そういつものんびりのんびりしちゃうけどいろいろ飲んだけどどれも美味しかったね。いや本当美味しかったんですけどいやその時になんだっけな草原真ん中にあった二十度の草原草原が好きだった草原が好きでした。ザラメっぽいというかベコアメっぽいというか、うん、強いのになんか強く感じなくておかわりいいですか？<笑> なんかやっぱ味がしっかりしたお酒が好きなんだよ安のちゃんはきっと。本当ですか？うん。ちょっと江崎さんも飲んでみてくださいよ、この草原。か、は、の、い、さんのマネージャーさん。あ、入れる。お味大好き。<笑>いいですか？いいんですかー。私よりねマネージャーのあ、あれグラスどだ？これ違うかも。えっとね。うん、あこれか。あこれだ。これです。うん、それそれ。うん。えこんな天国みたいなニコ生あって大丈夫です？よ<笑>これ大丈夫です。これちょっと。 うちのマネージャーにもレポしてもらう。ちょっとよくわかんないの。はい、あレポしてほしい。<笑>いいでしょ。レポしてほしい。いやあちょっとこれをね飲んでもらいつつ、はい、で増野ちゃんの好きなお酒、まあ、マルト先生的に<笑><笑><笑> あ, ここ<笑>あれれいやいや<笑>それいい、それいい。すごい美味しかったです。なんか飲みやすくてに新潟っぽい感じっていうか。 新潟あれでも富士のお酒じゃない？多分どこですかこれ静岡県だった静岡？<笑>静岡もわかるわかりますわかります。お水が美味しいとこはいいよね。うん、あうちのマネージャーが飲んでる。どうですか江崎さん？江崎さん。はい。一言で言うとうまい一言で言ってうまい。結構旨味強めな。はい、ああ原酒だから濃いと。いなるほどね。 いや原酒好きなんじゃないもしかしてこういうお酒が好きな人は普段なんて言えばいいんですかです、ね。でもここぐらい甘くないと飲めないかもしれないです、ね。でも甘いともちょっとなんか違う気がする。なんだろう。うん。うんうん、なんどういう系って言えばやすのちゃんはいいんですか。 甘 み, とみ甘みと旨みが強 い, 強いお酒が好き。なるほど。それを参考に、大将に行ってみます。飲、はい、<笑>みに行った時、大将、甘みと旨みが強いやつ。取<笑>っておきで。それで、それでいこう。<笑>それで行きましょう。<笑>じゃあ、はい、そろそろ、たくさん飲んできましたね。終わりましょうか。もう本当、大丈夫ですか。楽しいだけだったんです。けど本当に、さやかのの話はほぼしてないねい。しましたけど。しましたけど、<笑>皆さん楽しかったですか。皆さん。 楽しんでもらいましたかちゃんとすごいコメントが来ないと不安になる<笑>不安になるに不安になるわ飲みましたかお酒楽しかった楽しかったよかったー か, ったかったよった飲み番外編番外編じゃん<笑><笑>間違っちゃいないったこんなね、はい、まだねちょっ早いまあ暗くはなってるけどまあそうですね割と早い時間ですけどごめんねもう一軒いけるなみたいなほんとほんと<笑>全然もう一軒いけるなじゃあこの後いっちゃういっちゃいますかあいっちゃったいっちゃいますか はははいでははしわれわれのはしご酒はまだまだ続いていきますが、はい、ます今回の「ニコ生」はここでお別れです。<笑>ということでそれでは劇場版さえないヒロインの育て方フィーネ最下のはしご酒 in ニコ生ここまでのお相手は加藤恵役安野清野とくの茅野愛でしたそれではみんなバイバー イ, バ イ, バーイありがとう、ま、たねー Thank、you